地方、アジアンタイヤ、真面目に調べても悪用を裏付けるようなデータが見つからない。これじゃあ、タイヤ台を蹴散ってスピンするという構図が存在できないじゃないか。おいおい、一気に雨強くなったな。次は、大きく回り込んだ左コーナーだったはず。フラグ回収スピン。ベンツの安定性でもスピンするのか。そもそもベンツを選ぶということ自体、 基本性能の高い写真に金を出すということなのに、アウトバーンで200キロ以上出すということは、150キロ級のコーナリングを繰り返していくということなんだ。なお路面、小学生の頃、水で濡れた廊下で滑って転んで、怪我したことないのか、その路面を100キロオーバーで走るとか狂気だろ。なおドライ路面で高々70キロでも、こんな運転しかしない模様。道に対して徐行と同じような速度域で、あれだけ危ないとかもう電車乗ってろ。そのうちヨーロッパの特急には、発電のために自転車のペダルを漕ぐと、うん 金が1割引になるエコシートがつく、そのうち中国が100億円で建設した太陽光パネルを30億円で処理するビジネスを始めるようになる。 新幹線事故後の下埋め立て感覚で太陽光パネルの残骸砕いて橋桁のコンクリートに混ぜそう森林を破壊して太陽光パネルを設置するのは日本の得意技だがもちろんその下地も日本の別の都市から持ってきた排気パネルを混ぜるんだぜ悲惨気象とはこのことはいブレーキング遅れましたねその連鎖で後ろが追突していくんだよな自分が追突しなきゃいいって 後ろの人のブレーキングが本気で間に合うと思ってんのか私の言ってた公立の小学校は先生が願書を出し忘れたせいで私立受験ができなかった子がいるんですよね自分がちゃんとしてたって他人が無茶苦茶なら破壊されるんですわ公立小学校の底辺ミン土な面なようちのところ教師の墓場って言われてたからな月に1回くらい暴力騒動が起きててドナルドが流行ってたドナルドが流行ってたってなんだよセンターラインからはみ出した幅はハンバーガーをテイクアウトする袋4個分くらいかな 道が単調だから、眠くなって事故らないように、脅かして起こしてくれたんだな。あのさあ、田舎あるある、一時停止をノーブレーキで突っ切る軽自動車じじいがいる。そういう法律違反する人って、自分の車が当て逃げされた時、警察呼ぶのかなおい信号無視だよな。油断させておいて左からもう一人来るやつ歩行者保護 保護されるに値するような行動をとってから言え。真面目な質問なんですけど、信号機守らない人って脳に障害抱えてるんですよねだって、それ面と向かって指摘したら怒りそうじゃん。他人をすぐ治療とか外事とか呼ぶくせにいざ日本人は脳機能に障害を抱えてるみたいなニュース記事を見たら、マジギれするのが日本のネット民だぞ。努力家が努力してない人を軽蔑する。これはわかる。努力しないできない行いにくい人と、頑張って生きてる人とを混同する。これはひどい。自分たちで叩き合って幸福度下げてるのに、 日本の幸福度があって被害者ずらしてわめくやつマクドナルドです踏切警報があるなら時期にマクドナルド警報とパティア警報コンビニ警報が鳴るようになるポルシェオーナーに無駄がねやんと言っても切れないだろうけどマクドナルドユーザーに脳みそいかれてるみたいなこと言ったらキレるんやろな現実世界で対面でそれ言われても言われてどう反応する以前に前提として UFO の脳機能がいかれてるから気にすんなマクドナルドは食事じゃない娯楽の一環なんだ 車主味も目的地への移動じゃなくて移動が目的なんだそこが理解されない点の一つとりあえず駅で何番出口か迷ってる人の感覚で車を運転するのやめようか元から周りを見ていないような人が自動車じゃなくて徒歩の延長線上で運転してるからこうなるコストコのカートを他人にぶつけてすいませんしたり狭い通路で後ろを通る人に気づかなかったりもうそこから交通事故始まってるんだよな徒歩でも安全に歩けない ここで踏み切りない追い越しをどうぞ対抗車来てるのに追い越し始めるとかスイスポかよベタ踏みしても乱れないようなパワーしかないから逆に追い越しをしやすくなる現象がある説加速力が弱すぎて安全に追い越しできないという点ではアンダーパワーな軽自動車が安全というのはわからなくもないだからこそ車間距離を詰めてくるんでしょうけどねあいつらはいそこ車重の軽さは命の軽さとか言わない